回れ回れひたすら回りやがれ Mr. タ, ターンテーブルこういった形になっておりました回転して本番いきますよーいカメラ OK 音 OK やっちゃおけいよーい、スタートはい、どうも皆さんこんにちは監督ラブの監督ですはい、え、今回はですね、ターンテーブルを紹介していきたいと思います。え、まずですね、なぜ、ターンテーブルを今回購入したかと言いますと、鬼滅の刃にハマったからです。そこからですね、最近購入したフィギュアなんですけど、こちら、炭治郎とねずこ二人が手を繋いでいる兄弟のフィギュア。いや、素晴らしいクオリティじゃないですかまあ、そういうですね、フィギュアのやつが加熱しまして、YouTube でですね、動画をたくさん見漁さりました。え、となるとですね、ある一つの問題に気づくんです。 リギュアを回して というわけでですね、いろいろとサイトを見て回りました。たくさんね、ターンテーブルあるんですよ。電池式だったり、USB で充電しながら回したりね、空中に浮かせて回すあ。実際には浮かしてないんですけども、浮いてるように見えるターンテーブル。日本製、中華製、まあ、いろんなものがたくさん売っております。そして値段もピンクからリまでです。はい、というわけでですね、ターンテーブル初心者としては何がいいのか、評価が高いターンテーブルを探して、今回の商品に決めました。DSI クレオス、ミス MR タ ー, ターンテーブル l DS001 開けていいいきたいと思います今回はダンちゃんは必要ありませんねこちらですターーンテーブル、L、結構 YouTuber の方もですねこのターンテーブルを使っている方が数多くいましたアマゾンの評価レビューもかなりうサギだったのでこちら買わせていただきました開けていきたいと思いますおテープ貼ってるダンちゃんの出番ですダンちゃんとは何ぞやって方ですねこちらの動画を見てください はい、オープンこういった形になっておりましたはい時計サイズのようですね今ですねこういった形でですね撮影をしておりますテープを外しますはいこちらにフィギュアを乗せてこう回転してくれるというですね優れものとなっております え簡単にですね、特徴を説明していきたいと思います。直径がですね、189センチ。大型モデルにも対応しております。テーブル部分はですね、高級感があるミラー仕上げとなっております。スイッチがありまして、ここですね、スピードの調整ができます。1と2がありますので、こちらが1が遅いで、こちらが早くなるというですね、電池仕様となっておりますので、この裏側にですね、炭酸電池が3つ仕ですので、ちょっと電池入れていきたいと思います。 はいで電池を今セッティングしました回っていただきたいと思いますはいまずこれが遅いそして早くするとえこんな感じになっておりますミスターターンテーブル L はですねもうとてもシンプルな商品です特にですねこれ以上ですね説明する内容がありませんので動画の後半に関しては監督が持っているフィギュアをとにかく回して回して回して回しまくりたいと思いますではどうぞ このターンテーブル今後もですね動画の中でフィギュアを買ったりですとかいろんなものをね商品紹介する際にこちらに載せれるものはですねどんどん載せて、えー、紹介していきたいと思いますではまた次の動画で会いましょうですね、えー、2人が手をつないでいる兄弟の兄弟のフィギュア電池式だったり電池式でこちらアパチってきたはいこちらですね はい、えー、こういった形でですね撮影をしておりますさすがにこっちにはピント合わないよね